内容が必要だなねえフランぎゃあああうっうつ ぼ, うつぼってのは置いといてフランわかるよねタイムマシンで俺を家に吹っ飛ばした歩く一つして爆弾渡したよねそれが本当に許せないんだよねねえフランちょっと俺と勝負しない受けて立つ行くぞ3 2